杉田議員杉水脈議員いやあ杉田美桜さんあなた自民党の顔になんか泥を塗る真似をしたみたいな報道をされていたらしいですが一体どういういきさつだったんでしょうか何ですか 女性はいくらでも嘘をつく。その発言はちょっとまずかった。私はそう思いますね。あの、女性が嘘をつくっていうみたいな、いう風なニュアンスで捉えられかねないんですよ、どうしても。そういう風な、まあでも、女性に限らず男性も確かに嘘はつくんです。オカマだって嘘はつくんです。 ましてや、お鍋だって嘘はつくんです。その嘘があってこそ、真実というものの、まあ、存在意義っていうものがあるわけなんです。まあ、ただ、あの、自分には正直なのか、その、んでしょうね。 自分の権力には正直なのか、議員辞職はしないみたいですよね。そんなことしてるから、逆に韓国の反日を煽ってるんじゃないですかね。少なくとも私はそう思います。余計なことをされると、 この国おろか国際的な、まあ、未来将来というものをが脅かされるんですよ。あなたのような人一人のわがまま無責任そういったようなものでそれがあの W と M でワールドメイドみたいな感じで 広まっていくんですが日本ではそういった報道は一切いたしませんねまあまり強くそれは日本国が民主主義の国っていうには程遠いからなんですよ今のところ結局はねそれで一つ 私として提案があるんですが杉田議員一度議員を辞めてパソコンも辞めてスマホも辞めてそういうネット世界から身を引いた上で生活するっていうのはどうでしょうか そうすれば見えてこないものも見えてくるはずなんです。ぜひ他のまあ自民党の議員さんをましてや野党のいわゆるいろいろな議員さんにもそういう気持ちになってもらいたいというか、いざデジタルを失ってアナログの時代になってみ、戻ってみたら、いかに暮らせないかっていうのがわかります。 それでも暮らせるということはハイブリッドにアナログとデジタルの時代を経験し、それに上手くなれた人、つまりは私なんですよ。アナログとデジタル両方を私は経験し慣れていますからね。今でもガラケーもスマホもいじれます。頑張ればワープ あの昔のワープロもいじれるかもしれませんまあそういうようにまあいろんなまあデジタルとかアナログとかっていうのもあるようにそういうのにちょっと一回いてもらいたいような気がします平井拓也デジタル大臣ですか平井拓也デジタル大臣に関してももともとはあの アナログ放送というものをしか終了することに少々反対をなさっていたっていう節があったそうですね。そういった気持ちがものすごい他の人にもまあ問われるんじゃないでしょうか。デジタルと付き合う上でもアナログとも完全なお別れは でできないですね時計に関してだってだいたいあの高級時計とかであるのはアナログがほとんどですね。まあ、結局は杉田議員あなたはデジタルに侵されすぎた。一度アナログに戻ってみなさい。では。